的推友大家好今天是二零一八年七月四号早上的六点四十多分左右我现在在的位置呢是在上海陆家嘴区域然后后面就是那个海航大厦现在比较早大家都可能还在上班的路上我后面是习近平的头像我想要说的是 我以实名制反对习近平独裁专制的暴政反对中国共产党对我实施的脑控压迫我反对我对他恨之入嗯嗯嗯我让你 看到没有这是我的行为反对习近平专制暴政反对共产党对我实施的脑空压迫我要求国际组织介入进来我会配合调查取证因为很多脑空的迫害取证是需要被捕才能够介入的就是政府的背景方介入但是真正迫害我的就是中国共产党中国政府 好后面是我的朋友们对我今天就泼墨他了。我就泼墨他了我看他能把我怎么定。习近平我在这里等着你来抓我我就一个人反对中国共产党反对共产党独裁暴政专政我今天就站在这里我让你来抓我。后面就是海航大厦。习近平你的资产好吗 我就在你的你的你的资产面前破你的墓，看到没有看到你丑陋的脸没有嗯嗯 l a d i e and gentlemen, hi. I'm J.S. 石原。石原丈一郎でございます。いまだ猛威を振るコロナウイルスによる COVID-19 の危険性が騒がれる中、視聴者の皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は高度に政治的な問題であり、 ナナショナルソーシャリズム、エクストリーム・パトリオリティズム、デモクラシー、ヒューマニズムを前面に押すようなネチズンの行動にあふれている話題です。2018年7月に、上海 HNA ビルにおいて、共産党一党独裁の特に思想統制に反対する目的で、中国共産党体制の中華人民共和国最高指導者である習近平国家主席の 肖像画に書道用の墨汁を浴びせたことで有名となったツイッターユーザーフィフィフライこと当時29歳の東洋慶は7月22の段階で上海第三病院の精神疾患の疑いから精神病院に入院する形となった事件を 取り上げさせていただきます日本では日中関係の配慮から内政干渉が不分立となっているためマスメディアが積極的に取り上げることもあまりありませんでした当然私は日本人であり中国から見れば外国人です、えー、スタンス上申すならば互いの政府にも法で認められた人格があり法の支配が人格を形成するために必要だと考えます その際啓蒙を語った内政干渉は到底容認できませんただながら今のような共産主義の暴走も許し難い事案ですその前に自国の歴史的課題の根本から解決することがこの問題を解決する一番の近道だと考えます選挙人のための対策を即席することが横行しているのが民主主義の信頼を最も損なう一因でもあります また、党資に関しても手段を見誤っており、人民の民社を代表する一斉とするには、えー、根拠と力に、えー、足りておりません。非暴力抵抗やネットの署名活動などが最近の政治的行動で一種のミソとなっていますが、それがまた、えー、日本では国粋主義、右翼などが、えー その国の懸念材料として利用している事実も存在します。付き合う人間、行動を未来にインストールする前に考え直し、自分の身を知り、えー、自制すべきであると私は考えます。えー、そして、えー、人権活動家での大お 兵法が、えー、ツイッターで2020年1月2日に退院して父親である彰彰兵のもとに帰ってからの、えー、姿を掲載していました、えー、父親である兼兵氏によれば、えー、お父さんの一言を除き一切言葉を発さなかったようで動画にはうつむきがちに黙々とスマホのようなものを操作している様子がありました また当氏は1月8日の段階で精神病薬のオランザピンを服用していた事実が明らかになり父によって廃棄されたことが1月9日の王氏の 投稿えー、東洋系は、えー、ついに今日長い間失われた笑顔を見せたこれは自撮りをしたばかりの父刀剣兵の写真だで明らかになりましたオランザピンこと、えー、C17H20N4S は 明治生活ファルマによれば、えー、統合失調症、双極性障害における躁応症状及びうつ症状に使う医 療, えすいません医療用医薬品ですが副作用として高血糖、糖尿病性、昏睡、肝機能障害などが挙げられています。当時の事例を反映するならば、えー、会話障害、健忘・体重増加、感情喪失、 などが、えー、異常投与の副作用として発生している形となっております。えー、退院で現在出国を計画している様子で、えー、海外維持を手伝ってくれる人を探しているところでしたが、大、え、津、ー、の, の昨月の投稿によれば5月8日にリハビリも兼ねて再入院したことが明らかとなっています。でここここでで改めてここで まとめさせていただきますが、あここでが2回も通じましたね。で、改めてここでまとめさせていただきますが、えー、香港のデモシストで活動している周定、えー、アグネス長の事件とは形こそ違うが中国共産党への抵抗の意思を示したことで、ネチズンを中心に称賛の声が上がるものの、それを利用して、拳中国粋主義、大日本帝国主義、 が横行することに警戒する一人の日本人が私であります。真偽や意図が不明のまま行動を起こされて二次被害を受ける新たな問題こそ人権を無視したものであり、表現の自由の意欲を狩る暴力にほかならないからです。We must keep a cool head.We must take a provocation. insurance、uh, in i n t e インジ t ー o n a l politics. <音楽>